久しぶりだな、リュウ。ああ。貴様の昇流拳でつけられた、胸の傷。この傷がうずくたび、俺の脳裏に敗北の2文字がよぎる。私はあの日から、お前のことを片時も忘れたことはなかった。重いよ。そして、修行の末編み出したのが、貴様の昇流拳と同等の技、タイガーアッパーカットだ。もはや私には公主ともに好きはない。お前が私に勝つことは不可能だ。そうかもな。だが、私はチャレンジャー。お前とはもう一度。 ゴグの状況で戦いたかったそこでお前の階級になるべく合わせるために70キロ台まで体重を減量しただから重いってさああの日の恥辱を注ぐため私ともう一度戦ってくれバイグバイグバイグバイグバイ グ, バイグ近寄れねえよ